歴史を忘れた民族に未来はない。どうも、政治いろいろの学部です。冒頭の発言、これは韓国人が日本と対峙するときにスローガンのようにしている言葉ですが、そっくりそのまま韓国に当てはまる言葉だということでしょうね。朝鮮日報が 高齢化の進む韓国社会について記事にしていますので一部引用してご紹介します。韓国の高齢化率、総人口に占める65歳以上人口の割合が2045年に日本を抜き、65年には日本を8ポイントほど上回る見通しだ。現在の深刻な少子化の流れが今後も続いた場合、二十数年後には 高齢化率世界一位の日本を上回る老人の国になるということだ。また2056年には韓国で官歴以上の人口が全体の半分以上を占めるという。少子高齢社会委員会や政策企画委員会など大統領直属の8つの委員会が30日に共同開催した討論会でこれらの分析結果が公表された。 少子高齢社会委員会のソ・ヒョンス副委員長は、韓国統計庁が2019年に発行した、将来人口特別推計や、日本の内閣府による高齢社会白書などに基づき、両国の高齢化関連の予測値を比較分析した。韓国における昨年の高齢化率は 15.7% で、日本 28.9% よりも、 13ポイント低かった。しかし、韓国の高齢化率は急速に上昇しており、45年には 37% となって、日本 36.7% 上回り、その後は日本との差がさらに広がるという。韓国の高齢化は日本の2倍のペースで進むとの予測もある。日本では高齢化率が 15.7% から、 33.9% となるまで39年かかるが、韓国ではわずか20年しかかからないからだ。急速な高齢化の最も大きな原因は深刻な少子化だ。韓国の合計特殊出生率、一人の女性が生涯で産む子供の数の平均は 0.84 で、経済協力開発機構 OECD 加盟国の中で最も低い。 日本は 1.36 だ。蘇ヒョンス副委員長は、1960から70年代は、OECD 加盟国との比較で、韓国の出生率は圧倒的に高かったが、それがわずか60年で出生率が最も低い国になった。その影響は今後40年で津波のように押し寄せてくるだろうと警告した。とりわけ若者と中年には、 家族の扶養負担が急激に重くのしかかりそうだ。生産可能人口15から64歳100人当たりの子供の数0から14歳と高齢者の数65歳以上の合計を意味する総扶養率は昨年の 38.6 から2030年には532040には 77.5 へと急激に上昇し 2070年には、不養者よりも非不養者の方が多い 102.8 に達するという。人口減少による地方の消滅も問題視されている。国土研究院のチャ・ミスク研究院は、すべての死、軍、区の 66% は死者の数が新生児の数よりも多いため、人口が自然に減少するレッドクロスをすでに経験していると説明した。 とのことです。少し古いデータですが、2015年の高齢化率データを見てみましょう。2015年における世界高齢化率ランキングを見ると、日本は高齢化率 26.7% で世界トップ、ついで 22.4% のイタリア、19.9% のフランスと続きます。韓国はこの時点で高齢化率 13.1% で、 ランキンキグ上位には入っておりませんこの数字を見ると、韓国における高齢化率の上昇が、いかに異常なほどの速度で上がっているかがよくわかります。韓国の高齢化率が異常な速度で上昇している原因は、記事にもある通り、これまた異常なほど低い特殊出生率にあるわけです。その出生率は 0.84 と、 OECD 加盟国の中で最も低く、これは一人の女性が生涯で産む子供の数が平均で一人にも満たないことを表しています。新しく誕生する数が少なければ少ないほど生きている人の平均年齢は上がりますので、高齢化率は当然高くなりますし、人口の減少も当然早くなっていくわけですね。国力というのは 人口にある程度比例する部分がありますし、そういった意味では、韓国の国力はこれからより一層衰退の一途をたどると言ってもいいわけです。韓国の出生率がここまで異常なほど低くなったのには様々な原因が考えられますが、一番はやはり韓国国内の経済事情の悪化でしょう。各家庭の経済状況に直結する指数である失業率。これの改善は文在寅政権の 目玉政策の一つでした。文政権は失業率の改善を躍起になって進め、結果として改善されたと胸を張っています。2021年8月、韓国の統計局が発表した雇用統計によれば、2021年8月の失業率は 2.8% となっており、これは1999年6月の統計発表開始以来の低水準となっています。 統計上、この2021年8月の改善で、韓国における失業率は3ヶ月連続で改善されたことになります。ムン・ジェイン大統領が誇らしげに実績を語るのもわかります。失業率が改善されているにもかかわらず、なぜこのように悲観的なニュースが出てくるのでしょうか。実はこの失業率改善には大きなからくりがあるのです。 2021年7月に発表されたとあるランキングで韓国は OECD 中2位を記録しています。それに関連するニュースが2021年7月8日付のザ・コリア・エコノミック・ダイアリーに掲載されていますので一部引用します。新型コロナが世界で蔓延した昨年、韓国の臨時職の割合が大きく上昇して経済協力開発機構 OECD 加盟国のうち2位に上ったことが分かった。韓国は OECD 加盟国の中で失業率が低い方に属するが、公共雇用など質の低い雇用が増えたためという指摘だ。OECD が7日まとめた2021年雇用展望によると、昨年、韓国の臨時職の割合は全体賃金勤労者の 26.1% だ 一年前 24.4% に比べて 1.5 ポイント増えた。臨時職とは在職期限が決まっている雇用を意味する。普通に非正規職に翻訳されたりするが、国内で通用する非正規職概念と完全に一致するわけではない。OECD 加盟国の中で韓国より臨時職の割合が高い国はコロンビア 27.3% だけだった。 3から4位、チリ 25.4% とスペイン 24.1% は2019年に比べて臨時職の割合がそれぞれ 1.6 ポイント、2.2 ポイント減って韓国と順位が変わった。全体雇用でパートタイムの雇用が占める割合も2019年 14% から昨年 15.4% に高まった。 安定性が低下する雇用が大きく増えたということだ。とのことで、さらにもう一つ記事をご紹介します。こちらは2021年5月19日付のマネー現代の記事になります。今年3月には13ヶ月ぶりに雇用が増えたが、労働の主力である30、40代は25万人減り、60歳以上だけで41万人増えている。 政府が税金主導型バイト雇用を充実させたからである。こうしたバイト雇用者も就業者としてカウントしているため、失業率は増えていないが、国民は期待する職業を得られない潜在失業の状態にある。とのことで、お分かりでしょうか。つまり、文大統領が自我自賛する失業率の改善の正体とは、老人を政府が 税金でアルバイトとして雇い、その数も雇用として計上しているので、改善されたというものだったのです。この結果、何が生まれたかというと、青年層の潜在失業率は過去最高の 27% に達しているという事実なのです。韓国という国は、その成り立ちから何から何まで全てハリボテで成り立っている、ハリボテ国家といっても過言ではありません。 歴史を忘れた民族に未来はない。この言葉が韓国以上に似合う国が果たして世界にあるでしょうか自らのハリボテの歴史に目を背けることなく見つめ直し、真摯に反省しない限り、韓国という国に未来はないと断言してもいいと思われます。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、